お兄ちゃんさっきから何をぶつぶつ言ってるの大丈夫ママコのこと、誰だと思ってるのアイドルに転身したけど、ママ子は元はすごい女優なんだよ。あずささんの運転は、ちょっと、ほんのちょっと怖かったけど、これくらい余裕なんだからね。 お兄ちゃんにも早く完璧を見せたいな。もも子がピストルをバンバン撃つところ。お兄ちゃん、桃子のことを心配してくれてたのお仕事より、桃子のことをふ、そっか。桃子のこと、 大事にしてくれてるんだね。って、同僚って何よ。桃子の方が業界に入ったのは早いんだから、先輩でしょおまわりさんもアイドル業界も、縦社会は同じだよ、お兄ちゃん。先輩の桃子にジュース。 返事は一回でしょそんなんじゃ厳しい芸能界を生きていけないからね。うん。お兄ちゃんのくせに生意気。でも、ありがとう。ももか、アイドルやってよかったな。